前回から直接指導を受け優走でダイナミックな太鼓、はい、優雅でハゲのいい女踊りを崩さぬよう少しでも近づきたいと練習に励んでいます力いっぱい大きく心に響くインサーを目指して演舞しますそんなエ、はい、ンサー白鳥屋の皆様ですはい、はい you 何<音楽> ごありがとうございまし三段一太白友の皆様でした。